はい、おはようございますラスカラでございます今日はまたカイさんと、はい、一緒にですね<笑>お願いします き、はい、今日も甲斐さんと一緒にですね、うずらいさんというお店に来ておりまして、こちらのお店もめちゃめちゃ人気店なんですけれども、移転になるんですか、そうです、ね、移転の新ブランドとして移転する形ですそうです、移転閉店という形ですね、17日までであもあさってまでの最終営業直前なんですけれども、甲斐さんの紹介で、ですね今回、このうずらいさんの方で通常提供しているレギュラーメニューを今回、4杯いいいていこうと思います。斐さんは普通の方なんですけれども、今日は2杯食べるということで<笑>、はい。<笑> っていうの方<笑>でもなりで食えないです、ね、<笑>あのもうカメラにも映っております店主の大西さんでございますよろしくお願いしますよろしくお願 い, し ま, すお願いします。早速なんですけれども、はい、ラーメンの方お願いしても、はい、よろしいでしょうかお願いしま す,、はい、しします今日は閉店後になるのでマスクッカを取ってお話をしながらラーメン食べていこうと思いますのでよろしくお願いいたしますはいお待たせしました醤油ラーメンですうまそう最近ね、三麻節から、はい、三麻煮ごしに変わりました うーん、いただきましょう。はい、いただきます。いただきます。ありがとうございきます。きます。もう腹ペコで、はい、<笑>今日僕ら朝から何も食べてないんです、<笑>ここにチューニングしてやっていきました。ですね。<笑>うまうわ。うま。 いいですね<笑><笑>ち<ょ>。ちびません。これ。麺麺麺いただきます。美味いですね。かったです。ありがとうございます。 あと弾力があるんですけど、シルキーな感じの食感で、うん、舌触りいいですよね。いやー滑らかですね。麺もね結構長くしてるんですよそれ、うん。噛み切ってほしいから。僕もどうしてもあの動画的にコメント欄で怒られるんですよ噛むと。噛まないでって言われる<笑>あれなんですけど。<笑>今日は一回だけ噛ませていただきます。は<笑>い。噛んだ時に腰も感じるし顎にも感じるんで。う, んうん、うまい。あーうまい。<笑> もうなくなっちゃったこれ。はい、入ってました俺の。俺の面入ってました。っていうぐらいあっという間ですね。うん、<笑>も音すぐなくなっちゃいますね。<笑>うん。あっちの方がなんか。 はい、塩ラーメン で, あ, メンでありがとうございます<音楽>あうまそう<笑>いただきますはいただきますあ、もう<音楽>い美味しい昆布わかりやすいですねう 印象違 う, なうまっでも最近なんかあの撮影とかでラーメン屋さん伺っても醤油と塩を食べ比べるとあの塩の方がむしろインパクト強くわざとしてるお店が結構多くてまろやかな感じっていうのが少なかったんですけどうずら屋さんのほんとにまろやかで優しいんですけどその満足感がすごいというか銅が乾くような塩ラーメンだとダメだなと思ってて いい塩だけで、いい塩ラーメン作るのはちょっと難しいですよねうん、うん、久々にこう、優しいのに満足感のある塩に出会えましたねうまいうまい優しい確かに優しいですね うまさあ、ね、<笑>ごい、そございましょう。さあ <笑>ガラッと印象変わりますね う, うまい<笑>振り幅がとんでもないですね<笑><笑>塩からいってるから<笑>人気があるの分かりますよね分かりますねエスニックなんですけどスパイスっぽい使い方があのカレーにも近いようなう結構複合的な複雑な香りするんですけどそれをうまくこの酸味が最後にまとめてくれるんでなんか重さを全く感じないし食べやすいですよね食食べやすいです食べややすすすすいいでで<笑> おいしい<笑>おいしい<笑>ツイッターとかでもやっぱ皆さんよくこのライソバが写真あがってたのでもうずっと気になってたんですけどこれは人気メニューですねめ<笑>、うん麺も全然違いますねこれうわうまいそればっかり食べてる人いますからね<笑>もうこれの条例3回 こ, これがないとダメだと エスニックでスパイシーなんですけどちゃんとラーメンなんですよ ね,、うん、そうですね不思議ですねこの感じうんこのペーストペーストゴマ ご,、ま、ごまなんですね、うん ゴマのやつ混ぜると面白いですねこれエスニックとそれこそタンタンみたいないいとこ取りみたいな風味になってまたこのまろやかさがアップするんで感じ方が全然変わりますねうんー 多分僕の中でも出会ったことのない初めましてのタイプのラーメンですねーんだんだんと食べてるとあの下に残ってくるしびれが、うんうん、なんか後を引きますねこのスープうまいあまね<笑> よくそんな食べれますよね。すごいですよね。甘いですね<笑>よっ。よかったよかった。<笑>でもこれは一応その一点五でも提供される予定ではある。一点五そうです ね, ね。ちょっとまた美味しくしてからマイナーチェンジというかマイナーチェンジして。えーうんね、はい自撮りの自由マゼソバです。ありがとうございます。これは鶏節です、ね。あはい。温泉卵が途中で崩してください。わかりました。う, うわうまそう。<笑>うわあめちゃめちゃ美味しいいです。 いただきます。どうぞうすみません、ありがとうございます。Okay、うまい。ニュー 入化もしてるし混ぜてる分さっきのライソバとかよりもやっぱり麺表がちょっと傷つくので表面の滑らかさっていうのもまた変わっててこれがすごくいい香りが立つような仕上げになってるんですね、うん、あーうまっちょっとこれ鶏節あえて。 美味しいこれ、豚玉いい<笑>、うん、も。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 早いっすねとんでもなくうまかった。<笑><笑><笑> ずっと行きたくてしか も, もう行きたかったからもちろん自分の中でもどんどんどんどんハードルが上がったはずなんですけど、うん、そこなんか普通に今日。って飛び越えられちゃったりよ か, ったよかった<笑>でも幸せしかない撮影でしたねああよかった 一応あの僕はいただいたこの今うずらえさんで提供しているデフォルトの四種類のメニューなんかも、まあ、マイナーチェンジをしてね販売する予定ですしその他にもねまた新しいラーメンも出る予定ですのでぜひね気になった方はうずらえさんの新店の方に2月以降予定ですか、ね、はいそうですねはいオープンしますんでぜひご来店くださいいやー改めてお忙しい中ありがとうございましたありがとうございますお疲れ様でしたそうです。